世界一高い山だよ世界一高いねこの山を登れば俺は真の世界一になれる世界一難関と言われているこの山だが過去に達成者が3人もいる俺もそのうちの一人だ俺が初めての達成者でその時は 紛れもなく真の世界一だったが最近になって俺の登山のノウハウを丸々までし上がったやつらのせいで俺は世界一ではなく世界一体になってしまったゲス野郎友が世界一が3人こんなの全員一緒にゴールするゆとりの運動会と一緒じゃないか残念ながらこの地球上にはこれ以上難しい山はないだが俺は真の世界一になるために この山を再度挑戦する。え登ったところで今と変わらないじゃないかって確かにただ登ったところで変わらない。変わるのは、俺だ。靴登り。ただ登るだけじゃなく、靴で登ることができれば、世間は、俺が真の世界一だと認めてくれるに違いない。 私はヒーロー。世界中の危機を救っている。だが、君らが思っているヒーローとは少し違う。大抵、私の場合は、悪人とか怪獣とかと戦ったりなんかはほとんどしない。もう少しで死にそうな奴の命を救っている。マンションのベランダから落ちそうになってる奴とか、虫を喉に詰まらせてる奴とか、 ベッドの上で彼女の名前間違えたやつとか。え、他人の命がそんなに大事かって。人間なんてクソくらえだ。私以外の人間は死んだ方がいい。だが、今例を挙げたやつらに限っては大事だ。なぜかって。それは、 もう一度有名になって、金髪のギャルと、ワイハで、イチャイチャしたいんじゃ。この山を登り切ったら、テレビとかインタビュー受けて、しまったー。うわー。ぶっ、たまたま木の枝につかまることができたが、握力が持たない。くそ俺の人生もここまでか。そういえば、こういう時に、 読めば来てくれるヒーローがいたな。市川ちからダメ元で読んでみるか。多くの人を救いまくっているが、正体不明のヒーロー。呼んだか。うわ。びっくりした。危ねえ、手を離すところだった。まさか、一人ごとで噂をしただけで来るとは。あんたが、あの有名なヒーローかそうだ。やった。いや、読めば来るとか、まさに犬だな。 使えるよあんた。まさか本当に来てくれるとはな。噂には聞いていたが、あんた最高のヒーローだ。そうだ。私は最高であり、天才だ。ここに、来れたのも、私が作り上げた、この移動式扇風機、危機発見機があるからだ。おうん。ごたごたはいいから、ささ、早く助けてくれ。これからも、私の天才的な頭脳を利用して、 神器を作っていく助けてくれなので、これから助けろ人体実験を行 う, を行うまずは、これ、透明になるソプレーだうーん、一部透明にならなかったがまあ、一回目の実験ならキューライティンだ 次はうんこが金になるビームああ会社倒産して借金4000兆円空から5000兆円分の金とか落ちてこねえかなやったギャ大抵色場に過ぎてくれずつかないな 触って確てかめたくもないし。次は、何でも跳ね返すなんと。やったー。お腹すいたよう、合死するよごっくん、やったー。お前ハゲてないからカッパじゃねーよ。この醜いカッパの子、帰れ、帰れ、帰れ。帰れ 第一キー。一発だけ跳ね返らなかったな。残念。次は、絶対に悲鳴を上げちゃうタバコ。いやーあああああ、く、くそ。いつまで続くんだ。こんなことになるなら呼ぶんじゃなかった。こいつは、ヒーローなんかじゃない。悪魔だ。 ここはワイハそして金髪のギャルあいました例のヒーローに助けられたとの噂の登山家を発見しましたインタビューしてみましょう何か一言一言ヒーロー最高死にたがるは死ぬまで死にたがる」 私がせっかく救ってやった命も、どうせまた捨てたがる。だからこそ、私の最高のおもちゃになりうる。次のおもちゃは、今、この動画を見ている。お前だ。あ、どうも、今、この動画を見ている、視聴者でゲス。デュッフフフフフフ。<笑>